動画を公開する予定なんですけれども、私のボクシーハイブリッドなんですが、ハロゲンから LED のウィンカーバルブに交換しましたで。今回のメーカーさんなんですけど、スパリーというメーカーさんで、プレゼントキャンペーンを行っております。インスタグラム、ツイッター、YouTube、合計で30名様抽選なんですけれども、スパリーさんの方で販売しているバルブをプレゼントするという企画を行っております。 応募期間は4月の28日から5月の8日までということになっておりますので、ぜひ興味のある方は、スパリーさんのインスタグラム、ツイッター、YouTube をご覧になってみてください。